信濃大和です。チームコンセプトは全力地域発信、全力地域おこし信濃に大きな輪をです。皆さんの地域に長野県へ言い出しをお届けします。それでは読んでいただきましょう。信濃大和の皆さんです。どうぞ。どうも信濃大和です。よろしくお願いします。 こちらにおせます運転手の方と一緒にバスでここまで来させていただきましたはい皆さんこんにちはです大森もです、はいえー、私たち、えー、今回天竜川を舞台にした天竜ガイドツアーを演舞させていただきますこの浜松の地でのこうして演舞ができること、えー、感謝を込めて精一杯演舞させていただきますまたえー、と最後にですね長野県名物万歳三章を行わせていただきますぜひ皆様最後にご紹介ください それでは、よろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします<笑>本日は、天竜国立へお越しいただきまして誠にありがとうございます皆様、踊り子の熱気に押されて倒れないようにお気を付けくださいね 北の山田ウォールワールドをお送りしたいと思いますそれではお楽しみ Three, come there! y o h